次に踊り込んでまいりましたのは高円寺の本州祭でございます別長小川かぶりさんをはじめ40名の皆さんです結成11年その時感じた色を踊ることをモットーに日々探究し続けてまいりました徳島県阿波踊り協会所属古流下ラ楽をしとし 踊る楽しさ、学ぶ喜び、人と人とがつながる幸せを感じながら一体感の中にも心踊りが光ることを目指しこれからも東集祭らしさを追求してまいります皆さん応援よろしくお願いいたします